私は右側の声帯の動きだけで声を出すことができます I can make a voice only by the movement of the vocal cords on the right side 私が左声帯麻痺という病気になった後は私は前のように上手に歌が歌えなくなりました After I got sick しかし歌が歌えれば十分だと考えています。However, I think it's to sing a song. 下手ではありますが少し歌を歌ってみましたので。 次の YouTube で聞いてみてくださいね。またお会いしましょう。See you again.